どうも、とみれなチャンネルですデンマに引き続き、今回は京橋のアヒル飲に行ってみようはい、えー、説明する間もなくですねたどり着いたのがこちら二勝五号と書いてますます半蔵さん JR 京橋駅から徒歩一分にある立ち飲みどころですね2つ、30倍生やったらショーやね、うん、そうですね、生やったショーです ででででで中ののの方すす、すが<笑>まいいいいいいやましおでんおでんおで ん, おで ん, うん 何, を、ね、何を選ぶ揚<笑>揚げ物が来ますので揚げ物物ののか次。肉次 こういううん、ではい、えー、<笑>こちらはドリンク一杯におでん一品、揚げ物そして小鉢がついて550円というなんとなんと財布に優しい立ち飲み居酒屋さんなんですね このお店、中入ったら広いな、隠れ家みたいな確かに。悪いいこことししててるう<笑>うちら角の角おもろいい片付けて帰りましょかよ<笑> はい、自衛官募集のね、この着ぐるみちゃんの横を通って京阪モールに向かってたどり着いたのがこちらハーバード。スーパードアドア なんかね京橋の居酒屋さんとは思えないあ<笑>失礼こんなおしゃれな内装のお店で昼飲みできちゃうんですよねこちらは特に若い人たちでにぎわっていましたよ でふっくらで肉汁いっぱいあふれてきてすごいジューシーでもめっちゃ熱い猫舌の人は気ぃ付けんとヤバいなほんでビールがめっちゃ合う飲んでへんのに飲んだ顔で<笑><笑>うん飲みにくい はいはい、いつもの飲み友と合流しましてですね強い味方を得てやってまいりましたのが、こちら、はい、3件目、こちらこのホルモン特一でございます<笑><熱>い<笑>ここめっちゃ安いね、なんか見てたれ<笑>ここら怖がらん す、うんうん、がい。 円でもうンちゃん、はいいいいこここでででしししょーーいでしょけた でででもでもでもこっちの方が い, い、はい、実はですねここでお店の方にもう少し来ようとしてくださいと叱られてしまったわけなんですねもう私たちじゃんけんをするとついつい盛り上がってしまうので気をつけなければいけないところです大変申し訳ございませんでしたこれはしおっねぎ塩ねぎ塩を挟んでてっあっ いいいいただきますますすす油油ががっっぱに広ててごくしうパンや。うん 油がい い, いいい、ね、っっっっぱあにたたたたたら う, ん、う, うまい<笑>どうでししししかかかホルモン美味こ<笑> な, ーな飲み物安いのうちらにとったらめっちゃいいで。すすで飲み物が 物が、いいろろなハイボそれはタタタタタタ。<笑><何だ><笑> どうやらねこの2人が先ほどから口ずさんでいる曲っていうのはうちのトミレナチャンネルのエンディングで使わせていただいている曲のようなんです、えー、これが正しいのかどうかもしよろしければ最後までご覧いただき確認してみてくださいね最後のはいやって。 デーデー<笑>ちっこれはまだやってんねんねけどあの人たち<笑><笑>はい、ここに来て、また揚げ物なのかいという声が聞こえてくるんですが、私たちはですね、皆さんにお店を紹介するためにですね頑張って飲み食いしているということをご理解いただければと思います。 ちうょっっと違うな<笑>あの2本ずつね、ね待ってください、ねうん、オーバーバで全部ました、なんかッジ、ね、はい、あか所下がって上がってくるそれ<笑>やねん。 世界こんにゃくとは思えます<笑>こんにゃくだからこんにゃくとは思えます何にんこでもめっちゃ美味しいめっちゃ美味しいの。めっちゃ美味しいしゅんでる 何にににもも、もつけけけんんここののの、のの、まま、うん、ほんまま。いいい。いやうん、うん、うん、うが、んうんうん、てててででっ大阪だかかかから、ら、うん、る。る。あ個人名めす地域、どそ群馬の。群馬 こ、うんにゃく有名やけど、うん、大阪で言うたらこ、うんにゃくのこれだ、ね、くちかつ、絶対大阪の名物になれると思う。うん、いやうなんてなんてててて時点でカツでで、もももうっっっる何げねで大阪って 大体うん、でもさそ れ, それ、でもそれなんか誰か言ってたよ、大阪ってこれっていう食材の推しがないねんって、うんねうん、料理法やねんって。うん 何がいいんですか、大阪のこの紅しょうななが い, いです。 全体的にしょうがでいうたら吉野家の生姜が一番うまい。えー こちらはですね、向かいにある人気の立ち飲み屋さんの姉妹店ということで、お座敷タイプのお店になっています。こ う, こういった昔ながらのねインテリアや古い木なんかがね、なんだかねおばあちゃん家に来たみたいにゆっくりする気分になります。なんか見たことある。あ、やっぱりみんな若天。私なあ。やっぱそう。あちゃんこっち来たらこっち方。 私はこれ、ね、だからみたいな。 それを塩で食べるのか、えー、の最初はグッジョンケンホイ。あいこでしょ。あいこでしょ。あいこでしょ。よいしょ。あ、ねうん、ゃ。あ せ, ー の, <笑> せ, <ー> の, <笑>せーの、最初はグンジャンい。えホ、ー、イ。え<笑> ここでともさん負けた、また負けてるよ。やったのに。<笑>また負けてる。今日は二度目の負けです。あ、そうか。すきゃこ、六十六。こんな時計のアイデア、今。お会計の方、三千八百八十円となっております。あ、アイデア、聞いていただいたら、あの、料金変わりますんで。<笑> 降りた階段を左に行ったら<笑>パパ今日はもうトヨが休みやったからはいもうねお腹いっぱいで限界であったわけなんですがねそこはもう心を鬼にして皆さんにお店を知っていただくべく最後のお店 入りましたよさっっきのトトマろししたはいします。い <笑>えー、本当にお腹がいっぱいなのかというようなあのテーブルの上をしておりますが本当にね、ここはあの美味しくって安くってもう皆様にお伝えしたくて心を鬼 に, にして飲み食いさせていただいておりますよ。 はやいけどな時間。はい<笑> はい本日も最後までご覧いただきありがとうございました。えー、今ね後ろで流れているこの BGM これがね今日ずっと口ずさんでいた曲なんですがさてどうだったでしょうという感じで、えー、今日もこれで終わりでございます。まだな。<笑>なんじゃこいつ。次いつ会えるか。まだな。頑張るよ。向こうでも頑張れよ。頑張なよ。男に振られた君頑張るよ。<笑> あっすご<笑><笑><音>、はい、うん 人たち、ね、ただの酔っ払いのように見えますけどもねも普段からこんな感じなんでねご心配なくご心配なくてこっちの方が心配かまあそういう感じなんで今日のところは以上ですそれではまた次の動画でお会いしましょうじゃあまたね